Hello, thanks for watching v v s y n g s TV again. 聞き流しシリーズいつも応援していただきありがとうございます。で今日はファッションの話なの で, でちょっと皆さんに嬉しいお知らせをします。日本の2つ大きなブランドがやっと来バンクーバーしました。一つはユニクロ、もう一つは無地です。で、これはすごいんですよで。初日だけでもすっごいみんなが並んで すごいいいタイミングを選んで、バンコバに来てるなっていう印象を受けました。で、実は私もそこでちょっとショッピングして、今着てる服、ユニクロです。ヒットテイクが結構恋しくなって買いました。今日のスタディティップスなんですけど、スタディアドバイスっていう感じかなティップスをちょっと日本語訳しにくいな。チップスになっちゃうから。<笑>あの、今日は、 レスニングについてちょっと話 し, したいなと思います。で皆さんは多分普段、リスニングをするときは、こう、いろんな方法を使っていると思うんですけど、普通のスピードで聞いていませんか実は、それよりいい方法があります。ネイティブっぽく喋りたかったら、あるいはネイティブの話をちゃんと聞き取れたかったら、普通のスピードじゃなく、遅いスピードで聞くべきです。 なぜかというと例えば今日本語喋っていても実は早いから情報をそんなに全部頭の中でこう consciously もう意識的に全部プロセスして分かったわけじゃなくてもう無意識的にもうこの言葉のリズムとかこの言葉知ってるから無意識的に理解できるじゃないですか英語も同じです 普通のスピードっていうのはそんなに音としての情報を出してるというより聞いてる人のもともと持っている英語力を試されてるんですよなのでゆっくり聞くと音を音楽のように質トーンテクスチャーとかいろいろな面で見てみると音ってすっごいああの体の中にインプットされるんです耳だけではなく体です リズム感をつかむのには体です。音は振動するので。で、今回は、この音をちゃんと聞き取れた。ああ、こんな感じなんですね。って分かって、自分で再現しようとしますね。音はどのように出すのか、どのように真似すればいいのかって、そういう風にインプットされると、ネイティブっぽく喋ることができます。では、今日の会話を見ていきましょう。 Vivi, Alice, I like your outfit. Alice, すんごく素敵な服を着てるね。Alice, I got it on s a l e s a i l o で買ったの。Vivi, You're pretty stylish.Do you have any tips? あんたはいつもスタイリッシュだわ。何かコツでもあるの ?Alice, I go for classic pieces that are of great quality. 品質のいい クラシカルな服を選んでいるの。Vivi, so you don't like to follow trends? トレンドを追いかけないの ?Alice, trends come and go, but classic styles never fade. トレンドは新しいものばっかりだから、クラシカルな服は時代遅れしないわよ。さてと、あなたはどっち派ですかで私はどっちかというと、クラシカル派なんです。えなぜかというと、 えっと、まあ、ちっちゃい頃、10代の時は結構、HIMM とか Forever 21でワイワイしてたんだけど、これトレンドいいなって買って、あれ買ってってやってたんですね。でもやっぱこう大人になって、大人、二十歳、二十歳になって、ちょっとこう女性意識が生まれた か, かもしれないけど、クラシカルな服を買った方が意識するんですね。こう自分がちゃんとした女性っていう、 ことが。やっぱ英語圏でクラシックピースって言うと、こんな感じ。まあ女性の場合なんだけど、の服が多いので、これを着ると、こう、なんかこう、女性らしく振る舞いたいっていう気持ちが生まれます。なんで、クラシカルな服を好むようになりました。品質もいいので、結構長持ちしますね。 ファッションは本当に女の子の味方です。素敵な色とスタイルで女性を美しく包み込んでくれますね。先ほども言ったように今のファッションはもう本当にインターナショナルなので日本のブランドもどんどんバンクーバーに来ていますよ。これも一種のトレンドでしょう。それでは今日のこの例文のポイントをご紹介します。No.1 アウフェイ、服装 アウフェルはもう北アメリカではよく使う単語なんですね。まあ、普段教科書では多分 clothes と書いてるんですけど、実際に現地に行って買あの服買う時を経験すると Do you like this outfit? とか I want to get that outfit っていう風にはよくみんな使っています。うん、なのでここはアウフェットっていう単語を使うと結構スタイリッシュで買い買いショッピングできるようなイメージです。 n 2.I go for classic pieces that are of great quality 品質のいいクラシカルな服を買う I go for something that are 形容詞っていうのはもうこのストラクチャー構造なんですけど結構これ結構使いやすいんですね実はこれは私は、えー、クラシカルな服で品質のいいものが好きあるいは選ぶ いう意味なんですね。I, I, love,、um, I love classic pieces that are high quality とか I go for ってまさにその意味なんですけど結構こういうふうに喋ゃべると、まあ、現, 現地で使っている単語あのセンテンスには聞こえますね。で例を挙げます。I go for cakes that are semi sweet. ダイエット中なので セミスイートのケーキしか食べない I go for cakes like that っていう感じになりますいかがでしたかまあ結構国によって接客する時も違うしスタイルも違うから結構いろいろ違いもあるんけど今日はちょっと皆さんがもっとスムーズに海外ショッピングできるように服や靴のサイズを測るための単位をご紹介したいと思いますでまずは Women's Tops トップスもあのアウフェットッで、一種であ上の上着、上着あ。まあ入るんですね。シャーツとか、ブラウズとか。で、これはあのアジアだと XXS とか XS と か, とか S とか M とか L っていう風に表しますね。でもカナダとアメリカに行くと数字で表す場合も結構多いんです。例えば20とか42とか。 なのでこの表を見ながら海外でショッピングするときは結構便利になってくるんですまたは靴を見ていきましょう靴はま e、あ、i g h t e x c e s とか s とか m とかにもあるんだけどアジアはやっぱりこう数字、まあ、そこら辺はアメリカもカナダも一緒なんだけどただ数字の差が全然違うんですねでは例えば私の場合 結構足がちっちゃいから、実はカナダで結構靴買いにくいんですよ。日本だともうちっちゃい方で 22.5 とか23のサイズの履きます。で、こっちだとサイズ5とか 5.5 になるんですね。まあアメリカとカナダほぼ一緒なんで、結構私エクセスよりちっちゃい方なんですね。で でもし皆さんがこう普通普段こう着ている靴ってなんとなくちちゃい方だなって思ってたら海外で靴買うときは数字わかんなくてもあん私のえ足がちょっとサイズちっちゃいからちゃいサイズのちょっといくつか出してください。I have a really small feet, so the size is not big.I think it might be like S or x s s Can you show me anything within that range? とか で、やっぱりこう、自分のサイズがパッと出てこないんじゃないですか、海外に行くとき。で、そのときはやっぱり、um, can you show me the size within excess? とか s? とか the range? か probably from 5 to 7?can you show me some shoes from 5 to 7? とかそういうちっちゃいサイズのレンジを見せてっていうのを言えば、店員さんがいくつかチョイスを出してくれます。 いかがでしたかそれでは、ビビのアナウンサー国こはこれにて一旦終わらせていただきます。聞き流しシリーズも皆さんのイマジネーションを大切にしているので、目を閉じれば、音と音楽を通して、映像が思い浮かべるように感情を入れて作っています。毎週10分間で、あなたの英語学習に自己投資する時間です。 このチャンネル登録すると新しいビデオを掲載するたびにお知らせが来るのでとても便利です。夢を叶える英語のシリーズも登録すると漏れなく見れますよ。それでは来週の内容を予告します。来週は The Olympics について勉強していきます。もうすぐ東京オリンピックも近いのでぜひお楽しみにしてください。また前回のビデオを見たかったら ここをクリックしてくださいね。前回はスマホについて勉強しました。iPhone のスクローアップ、スクローダウンとか、ま、turn it on, turn it off とか、そういう単語もいっぱい役立つ情報を学びましたので、覚えるとお得ですよ。ではまた一週間後にお会いしましょう。Thank you for listening to today's episode.